親子で始める低山俳句「ロープウェイで行きは楽くしん」「雲仙国見岳妙見岳」のご紹介です、はいえー、と紅葉シーズン到来ですね、えー、今回雲仙の国見岳と妙見岳に登ってきました。 仁田、えー、峠の、えー、ロープウェイ乗り場から出発します、はいえー、ただこれはです、ね、この仁田峠なんですけど、えー、とシーズンのです、ねえー、土日はすごく混みますので、ただあの、今回のちょっと紅葉にかけて、えー、実証実験を行うそうです、重大緩和のための、まあ、詳細はちょっとブログの方に記載しますので、まあ、コメント欄の URL を見ていただければなと思います。 はいえー、と登山客の方はです、ね、ロッペはちょっと片道しか購入できません、なので帰りはです、ねまあ麻布谷をちょっと経由して、えー、下山しなければなりません、まあ、このロッペの受付でちょっと地図をです、ね、あの確認していただければなと思います。 はいえー、今回、ですねロープウェイに、えー、乗りました、仁田峠から妙見岳展望台までですね、えーと、所要時間は3分です、えー、実際、仁田峠のですね登山口から妙見岳付近まで実際登れるんですけど、大体です、ね、40分ぐらいかかるみたいなので、ね、まあ、それに比べると楽ちんですね。 このロープウェイで妙見岳の展望所まですぐ上がれます。えー、そこから少し階段を登っていくと、はい、妙見岳神社、妙見岳の山頂です。ここまではですね、えっ、ー、と観光客の方でも上がりますね。神社に着きました。 宮ケン神社に着きました。この先があの国見岳にねつながります。こちらが宮ケン神社です。私たちのどと宮ケン神社。はい、えっ、ー、と次はですね国見岳を目指します。というわけで、えっ、ー、とこの子たちは生まれて初めての重曹ですね。 はいえー、この妙見岳の山頂、妙見岳神社から、えー、国見岳までは、だいたい所要時間40分から50分ぐらいかかります。 は い,、はい、いってしまます、いってきまーすきほら、えー、この国見岳からですね途中のあの鎖場があるんですけど結構難所のですね、えー、とこれですね行きはですね左側からこう経由して登っていくと、まあ、比較的安全ということで、まあ、ベテランのですね、まあ、登山者の方から教えていただきました。 まあ、必ずあの大人の方が、ね、下についてきっちりサポートしてあげてください。 はいえっ、ー、と国見岳の山頂に来ましたえっ、ー、と標高1347メートルです、えー、もう絶景ですえっ、ー、と気温はえー、2度、うん、2度と出てます本当かなえっ、ー、とじゃあちょっと絶景のスペース程度、えー、ご案内します。ーこ何てる<笑>、ね？ちょっとちょっとね寝れるかなと。はい はいえー、山頂に登ったんですけどこの時はちょっと雲がですねすごく多くてちょっとお天気に恵まれませんでしたけれども、えー、皆さんちょっと紅葉のベストシーズンいい天気に恵まれたらいいですね。絶、えー、景です、えー。紅葉のねえっ、ー、とシーズンのまだ前なのでまだ車止めれますね。こ 下山の時はですね、やっぱ向きが変わりますので、まあ、右回りからこの難所の岩場を降りていただけると比較的安全だと思います途中のこの結構ハードめな、ね、鎖場なんですけども最初ちょっと知らなかったですただまあちょっとサポートしてなんとか登れたって感じなのでやっぱり小学校、まあ、中学年高学年あたりからの方がいいかなと思います 隠れてるんですけど普賢岳です。えっ、ー、とこの先ちょっと右にですねえっ、ー、と二多峠の折り口があるんで下山したいと思います、えー。下山の時間なんですけども国見岳からですねだいたいトータル90分ぐらいかかったかと思います。ただですねルートなんですけどあの宮山霧島の時期なんかはこの池垣に囲まれてるんで。 やっぱりこの三山霧島の間を抜けて登山楽しめるんじゃないでしょうか美味しいですかうん、すごく美味し い,、はい い, しいえー、下山する途中でですね、えー、おばあちゃん手作りのサンドイッチをいただきました はい、えっ、ー、と、鬼神谷口です。えっ、ー、と、ここからあの、紅葉茶屋、えっ、ー、と、方向に行って、ちょっと下山したいと思います。えっ、ー、と、一応、こう、本気ですね。紅葉茶屋方向、まあ、国指だ方向、まあ、初花もそれですね。はい、えー、帰りはですね、あのー、まあ、下山ルートですけども。適度に、あの、ベンチがあるので、休憩しながらなので、まあ、大変助かりますね。 えー、と下山にいる途中にですね、もみじ茶屋っていうあの休憩スペースがあります、ここちょっとベンチが多めなんでですね、まあ、皆さんで休憩して、えー、ご飯食べるのにちょうどいいんじゃないでしょうか。えー、今回ですね、安佐見谷の方からちょっと降りていったんですけども、実際こう、あざみ谷の方からですね、まああのーまあ、紅葉だったり、宮前霧島だったりですね、眺めながらあの登っていくこともできます。 阿弥陀寺です。ちょっとスズメバチがいるんでね、早々にちょっと通過したいと思います。あと45分でニタ峠です。えっ、ー、と今回ちょっとスズメバチがいたん で, ですね、ちょっと素通りさせてもらったんですけども、えっ、ー、と阿弥陀寺もですね、結構広くて休憩におすすめです。えー今回国見岳1347メートルということで、ちょっと低山のくくりではないんですけども。 ロー上でですね、まあ、3分でちょっと時間短縮できますんで、まあ、計算びっくりでご紹介させていただきました。か、えー、からら分、えー三田峠えー、次ににきまました、えー、と谷から特に難所もないいので、まあ、下りは楽勝だと思います えー、似た峠からのですね、まあ、石碑からも見えますしロープウェイからも見えるんですけど、えっと、平成新山、えー、あとあの普賢岳見えますですね、お天気がいいともっとよく見えたと思うんですけどね、はいえー、トータルで往復含めてですね、やっぱり2時間以上の登山になるので、えー、私たち、ですね、ちょっとまあ親子登山で行くときはやっぱり水、ですね。水分必要です。でまあ まあ、プラティパスの場合はくるっとまとめて小さくなるので、えー、これをちょっと愛用していますで。もう一つやっぱりあのトイレがやっぱりロ6円の駅のところにしかちょっとないので、まあ、万が一も催した時のためにこのモンベルのですね、えー、とトイレットペーパー、まあ、登山用です、まあ。水に溶けやすい。あと、まあ余裕あればその携帯トイレなんか持っていくといいですね。でもう一つ やっぱりあのお菓子なんか、携帯食ですね、やっぱりあの、登山結構カロリー消費しますんで、こういうお菓子ボックス、これ100均です、100均の一番小さいやつ、えー、を区切れます、なんか一緒に入れたくないとかありますよね、時々あのキャンプとか登山とかで、ちょっとした食品入れたりする時も、僕、使ってます。 えーまあ、親子で始めるテーザハー俳句こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。